次は戦争させない埼玉県選人会金子明さんお願いいたします。え皆さんこんばんは。え今紹介していただきました戦争させない埼玉県選人会の金子と申します。あの選人会と言ってもなんかあんまり聞かれたことがない方がいるかと思うので、その成り立ちについてまず簡単に説明をしたいと思うんですが、え2013年にですね。 えー、第2次安倍政権が特定秘密保護法を強行成立させましたで翌年1月に安倍元首相が集団的自衛権の行使・領認に言及したそのことで一気にです、ね、戦争への道を突き進んでいくそういう流れを止めなきゃいけないということで大江健三郎さん な, んかなどがです、ね、呼びかけて、えー、作られました今日お話しいただきまして清水先生も、えー、中央の選任委員会の事務局長代行を務めていただいておりますけれども そういったことで、今全国でですね、選任会が同様に作られて活動をしています。あの、まあ、いろんな話があるんですが、私一番危険だと思うのは、2015年の9月19日の、えー、安保法制の強行成立以降ですね、日米の軍事一体化が本当に進んでいる。そのことによって、いろんな問題が起きてきています。えー、特に今年だけ見てもですね、えー、8月には米陸軍と 陸上自衛隊の共同演習オリエントシールドが九州のほか南西諸島で奄美大島などで行われましたそしてまた11月には米軍との共同演習金ソー動が沖縄で実施されました台湾から1 1 0キロしか離れていない与那国島に自衛隊機動戦闘車がですね空輸され行動を走るそういった訓練が行われる まさに実践さだからの訓練が行われているという事態です。これはもう台湾有事を想定してですね、九州から沖縄までが戦場になる。そのことを前提とした訓練だ。こういったことを絶対に許してはならないというふうに思っています。なかなか本土にいる私たちというのは沖縄の方々のその危機感というのは伝わってこないんですけれども、本当にこういった事態が進行しているということを僕らは本当に危機感を持たなきゃいけないというふうに思います。えー 岸田首相はですね、もう今まで話がありましたけれども、えー、安保関連3文書の改定を行ってですね、防衛費を大幅に増やすということ、敵基地攻撃能力の保有を明記する、えー、と言っていますけれども、許されないのは、先ほども話がありましたけれども、防衛費の増については増税で対応するということが言われています。これ臨時国会の中でほとんど議論されていないじゃないですか。 そういったことが我々の税金の使い道までがです勝手に決められるこういった本当に国会軽視国民無視の政治をですね終わらせなきゃいけないというふうに本当に思いますそういった意味でですね私たち本当に頑張らなきゃいけない本当に正念場のところも来てるんだと思いますえー、アフガニスタンでですね活動されていた中村哲さんは活動するにあたって憲法9条が持つ平和の イ, イメージに助けられて 私たちは活動してこられたという話をされていました。今、岸田首相がやろうとしているのは、その平和のイメージを金繰りしててですね、日本がアメリカと一緒になって、えー、世界中で戦争する、そういった危険な軍事大国になるというメッセージをですね、世界に伝えていくことになるんだろうというふうに思います。私たち埼玉県選任委員会は、県内で様々な集会や学習会、取り組みを行ってきました。 えー、この春に向けてです、ね、本当に先ほど申し上げたように、正念場まで、正念場のところまで来てるというふうに思います、えー、そういった意味で、運動をさらに強化をしなければいけないというふうに考えています。えー、例年行ってきたあの朝日新聞の新聞意見広告、一面全面を使った意見広告、今もう準備を始めていますけれども、えー、それを訴えながらです、ね、戦争反対、改憲阻止ということをです、ね、多くの市民に伝えていきたいというふうに思っています。 それからあ今年9月にですね重要土地重要土地調査規制法が施行されました、えー、本当に危険な法律だということで朝霞、えー 市, ね、市で10月の26日に集会を行いました、えー、講師にはです、ね、名古屋学院大学の、えー、飯島先生に来ていただいてお話をいただいたんですが本当に国民を監視をして戦争体制に持っていく そういった危険な法律であるということで、本当に私たちも学ばされました、えー、どんどん着々とです、ね、こういった戦争準備がされている、そのことに私たちは本当に注意深く現状を見ていかなければいけないというふうに思っています、えー、本当に、えー、一気に戦争に突き進もうとしているまあ、この岸田政権を何とかして止めてい、ねえー、かなければいけない、そのためにです、ね、県内で皆さんと一緒に大きな運動を作り上げていきたいと。 いう決意を申し上げましてえー、今後皆さんと力を合わせてということで頑張っていきたいと思います。共に頑張りましょう。